ンンド、プリンスル、日本テレビ系のロケ企画、クイズぶらり、平野くんでの発言だ。韓国の首都ソウルを訪れた平野だったが、冒頭からなぜか中国語で、シャッシャ、ありがとうと言ったかと思えば、初訪問のソウルの印象を、意外と高い建物があるんですね。もっと雪山かなと、問いに不明発言。また、ソウルが韓国の首都とは知らなかったようで、韓国の首都を聞かれ、パク。さらに、 大漢と言うべきところを、来日、知っている韓国語はには、シャシャのほか、北京ダックと日本語の料理名を出してました。こうした一連の天然発言が SNS でも問題視され始めました。テレビシライター。放送から2日後の20日には韓国、朝鮮日報が、挨拶は、シャシャで首都は、パク、韓国を馬鹿にした日本人アイドルが炎上と題して報道。中でも、韓国へ来ているのに、 来日と表現した件には、かつて韓国が日本の植民地だったことを暗に示す発言だったのではないかと指摘する声が出ているとも伝えられた。日本のバラエティ番組では平野の天然キャラは徐々に浸透しつつあるものの、世界においては話は別。最近では韓国のアイドルグループトワイスのチェイヨンがナチスドイツの鍵十字をデザインした T シャツ姿をインスタグラムにアップし、大きな炎上に発展しました。チェイヨンは、 そのマークについて、きちんと理解していませんでしたとし、より細かく調べるだったと謝罪。国内のみでの活動ならまだしも、世界をまたにかけて活動していくには、各国の歴史的背景をリスペクトしなければならないのは、もちろん、知りませんでしたは通用しません。平野にとって、チェイヨンの炎上は決して他人事ではないでしょう。全室テレビシライター。今年5月にジャニーズ事務所を退所する平野をめぐっては、 韓国の大手芸能事務所をはじめ、元キンプリメンバー岩橋元気が所属するアメリカの事務所へのゴール説など、様々な噂が飛び交っている。世界進出に憧れを抱いてきた平野だけに、天然発言では済まされないことが何かをわきまえることも、世界で勝負するアーティストとしての実力の内だと認識すべきだろう。木村慎吾、平野潮さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。